じゃあ始めます、えー。シーランバイオコンダクターのレビューについて傾向ということで話します。えっと、今日話す内容は、あのパッケージの作り方とかではなくて、なんかパッケージができたとして、それをどうやってシーランとかバイオコンダクターに投稿するかっていう話になります。R で, でパッケージ作ったときに、 えー、とオフィシャルに登録する先のレポジトリとしては、大きく分けてシーランとバイオコンダクターというのがあります。シーランとかクランとかよく人見ますけど、c l a はあらゆるあるのパッケージが登録されていて、一方でバイオコンダクターは、えー、とまあライフサイエンス系、バイオインフォー系の データ解析であったり、データベースがパッケージとして登録されています。で、おおの、えっ、ー、と、細かく違いがあって、例えばコードのレビューに関しては、シランは、まあ、そんなに厳しく見ないんですけど、バイオコンダクターはかなり、えっ、ー、と、厳しく、えー、コードを見てきます。コーディングスタイルっていうのも決まっていて、シランは特にないんですけど、 バイオコンダクターもこういうふうにコードをかけっていう、まあ、スタイルが確立されているので、まあ、それに従っていないといろいろ注意されます。あと、アズのパッケージの、えー、バージョニング、まあ、セマンティックバージョニングって、まあ、どういうふうに、えっ、ー、と、なんていうの、例えばパッケージの 1.2.5 とかそういうふうに、えっ、ー、と、バージョンをつけていくんですけど、その数字に意味付けを、えー、まあ、なんかルールを つけてうのがセマンティックバージョニングっていうんですが、まあ、シーラーは特になんか意味は持たせていなくて、リリースされていても 0.99 点いくつみたいな名前のパッケージもあれば、まあ100、100点いくつみたいな変な番号がついてたりとかしますで。バイオコンダクターは結構ここら辺はもう厳密に番号が意味があって、リリースする前は、えっ、ー、と、1を名乗ってはいけなくて、まあ、 ほとんど1っていう意味なのかもしれないですけど、0.99. いくつみたいな番号をつけないといけないんです。えーとまあ、ちょっとその話はあんまり今日はしないですが、で今日の問題である、まあ、投稿とか更新方法というのは、シーラーは、えー、なんかパッケージを登録する Web フォームがあって、まあ、そこに行って、えー、とパッケージファイルをコピペするような作業をします。あと、まあ、メールで え、中の人とやり取りをするっていうので行います。一方でバイオコンダクターは も, もう少しセステマティックで、まあ、基本的に GitHub を、GitHub とか Git コマンドを使います。で、えっ、ー、と、更新先、まあ、これは同じなんですけど、えっ、ー、と、バイオコンダクターに関しては、パッケージを更新するときに、リリースブランチとデベルブランチという2箇所に えー、と反映させる可能性があります。まあ、リリースっていうのは今もうユーザーがつ使っている、まあ、リリースされたバージョンでデベルっていうのはディベロッパー版でまだ世の中には公開されていない、えー、と開発者同士で、えー、と使ってるだけの、えー、次の、えー、とリリース版っていうのがデベル版っていいますここら辺もまあちょっと後で話します で、パッケージの作り方はなんか書籍とかが最近出てますけど、パッケージをどうやって登録するかっていう話についてはほとんどノウハウがないので、今日はここら辺を話します。えー、まず、えー、最初は CLAN の話をします。CLAN のレ、えー、ビュー手順っていうのがどういうものかを紹介しますが、えっ、ー、と、まあ、基本的に新しくパッケージを作って登録するのと、 すでに登録されているパッケージを更新する作業というのは全く CLAN では同じなので、えーとまあ、見れば多分すぐできるようになると思います。今回は、えー、と自分が過去に NNTenso というパッケージを登録したことがあるので、その作業で説明します。まず Google 検索で CLAN パッケージサブミッションとかいうふうに検索すると、サブミットパッケージというページが出てきます。 でそこにアクセスすると、えー、こういうふうにステップ123っていうふうにあって、まあ、最初に自分の名前をここに書いて、m、えー、メ i l アドレスをここに書いて、でここでファイルを選択で、えー、今手元のローカルマシンにあるパッケージファイルを参照します。でアップロードパッケージボタンを押します。でそうするとステップ2に移って、えーで パッケージの中のディスクリプションファイルっていうのがパッケージの説明が書かれた設定ファイルなんですけど、その中に書かれた内容がこのウェブフォームに展開されて、タイトルとかディスクリプションとかがここに書かれます。で、サブミットパッケージボタンを押すと、こういう画面に切り替わって、ただしこ れ, これではまだ作業として終わりじゃなくて、 この後に、えー、記入したメールアドレスに、こういうパッケージサブミッションというメールが届きます。で、ここで、えこの URL をクリックすることによって、えこういう画面に移って、アップロードパッケージと c l a というボタンを押して、初めてそのパッケージが c ーランに取り込まれます。これをやらないで、 入るといくつまで経っても、えー、取り込まれないので注意が必要です。で、C 欄側で自分が作ったパッケージの動作確認が行われるんですけど、実行されるようなコマンドはこういうもので、add command install nn.sol とか、add command build keep empty directories n o reserve data nn.sol っていうのがあって、えーまあ、ここは えっ、ー、と、内部データを小さくするでおまじないみたいなもので、ここは空のディレクトでをそのままにしておくっていうオプションです。で、インストールして、あと、インストールできるかチェックして、で、ビルドで、えっ、ー、と、ま、圧縮ファイルにしていて、で、最後にアードコマンドチェックっていうので、そのパッケージの中のコードが、えっ、ー、と、まともなものかをチェックするっていうのが行えます。 シーランの場合は、アズシーランというオプションをつける必要があります。えっと、これをつけないとちょっとチェックが緩くなって、えっ、ー、と、これがないと、えっ、ー、と、もしかしたら、えっ、ー、と、C 欄に登録した時に動かないから、こう、注意されるみたいなことは起きるかもしれないです。詳しくは、あここら辺を見てください。あとは、えっ、ー、と、 結構そのアナログな運営をしていて、えっと、そんなに頻繁にパッケージを更新してはいけない雰囲気です。え、なんかちょっとオプション名変えただけで、えっと、昨日登録したけどもう一回今日登録するみたいなことやってみた時があったんですけど、まあ、結構ちょっと切れ気味のメールが送られてきて、えっと、前の、えっと、なんか、 文句言われたことに返信もしなかったら、なんか前のバージョンに戻すとかいう、なんかわざわざエネルギーを使って前のバージョンに戻すっていうことをなんかされたの で, で、なんかここら辺もう少し、バイオコンダクターみたいにシステマティックにやればいいと思うんですけど、多分一回一回、人の目が、人目で見てチェックするっていうステップが多分入ってて、なんか中の人がすごいイライラしてたりする場合があったりするので。 えっ、ー、と、リリース、あ、えっ、ー、と、シーラーのポリシーみたいなページを見ると、まあ、1、2ヶ月に1回ぐらいの更新がまあ適切みたいなことが書かれています。なんで、まあ、毎日バージョンちょっと上げては更新みたいなことやると、えー、絶対怒られると思います、えー。次がバイオコンダクターです、えーと。バイオコンダクターは Git、GitHub ベースです。 まあ、基本的に自分のパッケージがまず GitHub に置かれているという前提です。で、えっ、ー、と、例えば、ここは、イケンビットっていう、えっ、ー、と、僕が所属している研究室で の, の SC.Sol っていうレポジトリーなんですけど、まあ、こういうふうに、えー、このレポジトリの中で R のパッケージが、こういうふうに中身が保存されていると、R のコマンドでインストール GitHub って打てば、えー、アドにインストールすることができるようになるので、まあ、最低限この状態になってから、えー、登録っていうのを考えます。で、登録するページとしては、まあ、バイオコンダクターコントリビューションズっていうページがあるので、まあ、ここでいろいろやります。で、えっ、ー、と、初めてバイオコンダクターにパッケージを登録する人は、まず公開鍵認証の設定をする必要があります。 えっ、ー、と、なんか大雑把に言うと、手元に公開鍵っていうファイルがあって、接続したいサーバーに秘密鍵っていうものがあって、えー、っていうなんかその ペ, ペアがそのおのの手元と向こうのサーバーとあった場合、その間でセキュアに接続ができるっていう話になります。 どうやってバイオコンダクターにその秘密鍵を渡すかっていう話なんですけど、えー、とまずステップ1として、バイ o c ー e v e l r p r o j e c t o r g というメッドアドレスに連絡して、パッケージをバイオコンダクターに初めて登録するので、バイオコンダクター g i t クレデンシャル i ところにアカウントを作ってほしいと言います。で次のステップ2で、手元のマシンで sshkeygen コマンドを実行します。 こうする と,、えー、と、公開鍵と秘密鍵のペアが生成されます。これすでにやったことある人は、まあ、いちいち作らなくても使い回してもいいかもしれないです。でここでは、えっ、ーえー、と、i d r s a p u b っていう公開鍵と i d r s a っていう秘密鍵がペアとして生成されていたとします。ここら辺 の, その暗号方式はまあいっぱいあったりするんですけど、 で、次に、バイオコンダクターギットクレデンシャルズというページに行きます。この URL ですね。ここで、えー、まだ、えっ、ー、と、アカウントを作ったことがない人は、アクティベイトイオアカウントっていうところをクリックして、えー、で、e-mail アドレスとパスワードを入力してサブミットっていうふうにします。まあ、これはなんか事前に えっ、ー、と、向こうに、コアチームに連絡して、えっ、ー、と、設定するんだったような気がします。で、次に SSH キーっていう入力するところがあるので、ここに先ほどの秘密鍵をコピペして、サブミットすれば、向こうのサーバーにこの秘密鍵を渡すことができます。で、この設定が終わったと仮定して、次のステップですが、 コンダクター・コントリビューションズにパッケージを、えー、登録します。コンダクター・コントリビューションズというのは、この GitHub のページがあるんですけど、ここに issues っていうところがあって、ここにいろんなパッケージが、えっ、ー、と、審査待ちになっています。でニュー・イッシューで自分のパッケージのイッシューを立てます。で、まあ、こういうふうにテンプレートになってて、えっ、ー、と、基本的にこういうチェックボックスを のところをチェック入れるだけなんですけど、まあ、ここに書かれてる内容としては、ちゃんと自分が作ったパッケージを最後まで面倒を見るみたいな。えっと、エラーとか、ちゃんと通して向こうに登録するみたいな、そういうことが書かれています。で、えー、すっここに、えー、っと自分が作ったパッケージの、えー、GitHub の URL を置く感じですね。で、それを済ませると、 IOC issued bot っていう bot に認識されます。で、まずディスクリプションファイルの中身がここに展開されて、で、あと、えっ、ー、と、人間として、まあ、レビューーが割り当てられます。で、まあ、しばらく人間は出てこなくて、ひたすらこの bot と戦っていくわけなんですけど、えっ、ー、と、この bot が自分が作ったパッケージの中身をチェックして、えっ、ー、と、きちんとした作りになっているのか、 を審査します。で、大体一発で取らなかったりして、ビルドディザート、ディザートはエラーっていうふうに言われたりします。で、なんでエラーなのかっていうのは、ここのビルドレポートのところを見ると、えっ、ー、と、理由がわかります。で、えっ、ー、と、まず絶対一発では多分取らないので、まあ、修正したものをもう一回、このボットに認識してもらう必要があるんですけど、 あそこで Git コマンドが使われます。えー、っと、使い方としては、えー、なんかこのバイオコンダクターが用意した Git のレ、えー、ポジトリがあって、Git アート Git.ByoConductor.org のパッケージ図、えー。例えば自分のパッケージが h m e s h d b ズだったらこ う, いうこういうところに自分のパッケージがあるので、これをまず Git クローンして、でこの中で、えー、コードを 変更して、えー、Git アッドとか Git コミット、Git プッシュってやるとコードが変更された、えー、ものが、えー、向こうにプッシュされて、えー、とボットが認識します。でここで、まあ、公開鍵認証がうまくいってないと、まあ、エラーが起きるので、まあ、もし、えー、とエラーが起きた場合はちょっとそこをチェックしないといけないです。でうまく向こうにプッシュできると b i o s i u ットが えっ、ー、と、バリッとプッシュを受け取ったっていうふうに、え、ね、表示されます。でそしたら、もう一回、えっ、ー、と、コードが審査されます。で、まあ、またうまくいかなくて、エラーとか言われて、プッシュして、エラーって言われて、プッシュして、っていうのを、作業として繰り返していって、で、すべての、えっ、ー、と、エラーが取り除かれて、向こうの環境でも、無事ビルドができきると、えー、こういうふうにコングラチュエーションって言われて、 えっと、ここでまあ、ボットの出番が終わりになります。で、今回、結構、えっと、エラーがはまってしまったんですけど、まあ、理由としては、あ、これはビルドのヒストリーですね。で、向こうの環境では、Linux と Mac と Windows のマシン3台で、えっと、チェックされてるんですけど、ここのチェックでエラーが出ていて、えっと、 サポートサイトで、watch.tags っていうところに、そのパッケージを登録しないといけないみたいなことを言っていて、ちょっとな、最初何言っているかわからなかったんですが、えー、バイオコンダクターのパッケージに関する問い合わせ先として、まあ、こういう、えっ、ー、と、サポートサイトがあって、で、ここに自分、 の名前とかを登録しておく必要があるんですけど、ここにワチドタグスっていうのがあって、ここに今回自分が作ったパッケージ名を入力しておいてくださいっていう意味だったそうです。ちょっとこれは前はなかった気がするんですけど、そうすると、えっ、ー、と、このタグをつけた、えー、質問は自分にも通知が来るようになるみたいです。で、えっ、ー、と、 無事、ボットを倒せたので、次に、ま、人間が出てきて、えっ、ー、と、これは多分ローリーさんかな。なので、ま、なんか、こ今回はこう、さらっと終わっちゃったんですけど、えっ、ー、と、ま、なんか中の人がコードを見て、えっ、ー、と、もっとここをこうしろっていうようなことを言ってきます。えっ、ー、と、より言ってきたバージョンとしてはこういうことを言われるっていうのがあって、まあ、ディスクリプション、 ファイルは、こういう、えっ、ー、と、アノテーションハブは、えー、サジェストタグじゃなくて、インポートタグの方に書きなさいとか、なんかそういう細かいことをいろいろこう指摘されるので、まあ、これはもうほとんど論文の、えっ、ー、と、レビューに対する返答の仕方と同じで、えっ、ー、と、ここを言われたので、直しました、直しました、直しましたっていうふうに、まあ、丁寧に返していけば、 通ると思います。で、その、それでまあ、えっ、ー、と、中の人が問題ないっていうふうになったら、えっ、ー、と、your package has been accepted っていうふうに言われて、えっ、ー、と、無事、パッケージがバイオコンダクターにアクセプトされます。で、この一周は閉じられるんですけど、でも、この、えっ、ー、と、このバイオコンダクターコントリビューションズで何かすることはなくて、 この後は Daily Package Builder っていうところでこのパッケージが動作確認が行われます。はい。Daily Package Builder っていうのは、バイオコンダクターのこういうチェックリザ e s u っていうところのページで見るとわかるんですけど、えっ、ー、と、毎日まあ、動作確認が行われているんですよね、パッケージで、今、えっ、ー、と、5月12日の現在は、 えっ、ー、と、今、今現在使われているリリース版のバイオコンダクターって 3.12 なんですけど、まあ、次回はだから 3.13 になるわけなんですが、えっ、ーえー、と、その次回の、えっ、ー、とパ、バージョンのパッケージっていうのは、まあ、デベル版っていうふうに名前が付けられています。で、基本的に新しい パッケージというのはまだ世の中にリリースされてないので、まずレベル版の方に移行されます。で、ここで、えー、とパッケージの、えー、ビルドチェックが入るわけなんですが、該当するパッケージとしてはソフトウェアパッケージとかエクスペリメンタルデータパッケージとか、あとワークフローパッケージっていうのがあってます、いくらでも時間かけていいから、割と規模が大きいものを、えー、パッケージにしたもの。 ですね、あ と,、えーとまあ、ほとんど1冊、2冊ぐらいしかないと思うんですけど、本, 本を書いた人がいて、本のチェックというのはここで行われていたり、あとあまりよくわかってないんですけど、ロングテストというなな、長いテストというのもここで行われたりしています。で、えっ、ー、と何、何ヶ月か前からちょっと言ったかもしれないですけど、アノテーションハブっていうもので、えー、とデータがバイ、えー、コンダクター 登録されるようになっていていそのパッケージは、えー、と多分、アノテーションパッケージっていうジャンルになるので、ここで動作確認はされないですね。ソフトウェアパッケージだったらここでされるんですけど。は い, っていう感じで、結構厳しく行動がチェックされて、である日、まあ、動かなくなったりしたらメールが飛んできて、えっと、直してくださいっていうふうに言われます。 で、えっと、なんだ、レジ、まあ、アクセプトされて、え、デベル版のバイオコンダクターに、えっと、何かコードを変更して反映させるという場合は、こういうコードを書くっていうのが、まあ、えっと、まあ、これはほとんどですね、あの、さっきのコントリビューションのときと同じですね。えっと、Git クローンで、ここのところから、えっと、えっと、Git、えっと、クローンしてきて、 で、コード変更して、えっ、ー、と、Git アートコミットプッシュするっていうだけで、まあ、全く同じなんですけど、リリース版で、えー、更新したい場合っていうのは、えっ、ー、と、こういうなんか、えっ、ー、と、ブランチリリース 3.13 みたいなとか、ちょっとこ、あと、ここの Git プールのところで、オリジンリリース 3.13 っていうふうに変更して、えー、やらないと、リリース版には反映されません。 で、えっ、ー、と、ディベロッパー版とリリース版で、基本的にリリース版はいじらない方がいいっていうふうに言われていて、まあ、今現在動いてるものなのに、ちょっと手を加えることでなんか不具合があったら良くないので、基本的にバグ修正以外ではリリース版は触ってはいけないっていうふうに言われています。なんですけど、まあ、あんまり自分はあんまり守ってなかったりとかして、 リース版にも結構手を加えたことはあるんですけど、まあ、怒られたことはないです。ただまあ、あれ、まあ原則としてただやめた方がいいかなっていう感じですね。はい。で、えコート対策としては、なんで、まあ、バイオコンダクターコントリビューションズのところで、えっ、ー、と、行われたレビューとしては、まずボットがあって、まあ、これはシングルパッケージビルダーっていうビルド環境なんですけど、 で、その後に、えっ、ー、と、人の手によるコードレビューがあって、で、その後、えー、アクセプト後は、デイリーパッケージビューダーっていうので、まあ、チェックが入るわけです。で、こういう3段階になっていって、で、まあ、正直、ここ、この最初のボットが一番、えっ、ー、と、強い、手強いんですよね。基準がすごく厳しくて、で、しかもその、向こうのビルドチェックで、 こけてるけど、こっちの環境ではそれが再現できないっていう場合があったりとかして、全く同じ環境ではないので、そういうのがたまにあったりするんですよ。っていうのがあって結構、ここで苦労するのが一番多いと思います。なので、まあ、このコミュニティの中では、まあ、言ってることとしては、チ、まあ、ートな感じはするんですけど、あんまり最初からあ、まえー、そのパッケージに機能を持たせずに、 アクセプト後に、えっ、ー、と、機能を追加した方がトラブルが少ないかなと思います。で、基本的にコードなんていうんですか、コードの書き方をチェックしているだけであって、そのコードがなんかサイエンスの観点でなんか面白いかとか、価値があるかとか、そういう観点では全く見ていないので、とにかくすごくシンプルに作って、まずここのを通してから、 デイリーパッケージビューダーに移行してから、なんかつ機能を追加していった方が、えー、と楽なんじゃないかなっていうのが、まあ、ノウハウですねで。シングルパッケージビューダーで実行されるコマンドとデイリーパッケージビューダーで実行されるコマンドっていうのがちょっと違いがあって、えー、とシングルパッケージビューダー、あの bot のことなんですけど、えー、アードコマンドビルドチェックと、えー それプラスバイオ C チェックっていうチェックがあって、これはバイオコンダクター独自のチェック項目を設けていて、それでなんかまあ、ダメなとこがあったら、警告だったりエラーだったりが出てくるんですけど、これがすごく厳しいっていうのがあります。どういうチェックが行われるのかっていうのは、このビネットを見ると分かります。 一方で、そのアクセプトされた後のデイリーパッケージウェイターの中では、えただの、えっと、R の標準のチェックが入るだけなので、えっと、こっちよりもずっと緩いんですよね。なんで、え先ほど言ったように、その、なんか機能を追加したいんであれば、アクセプト後にやった方がいいと思います。はい。で、ちなみにその IOC チェックとかで見られるえ項目はどのくらい なんか細かいかって話なんですけど、えっ、ー、と、ま、例えばタブ、えっ、ー、と、コードで、えっ、ー、と、インデントを書くのにタブじゃなくて、スペース4つを入力しろとか、あと1行は80、80文字以内にしておく必要があるとか、あと代入はイコールじゃなくて、左矢印とか、えー、変数名、関数名はローワーキャメルケースが推奨されています。えっ、ー、と、 キャメルケースでは、こう、ラクダのコブみたいに、こう、えっ、ー、と、単語の頭文字だけを大文字にするみたいなので、で、ローワーっていうのが最初の文字は小文字にするっていうことですね。えー、あと、えっ、ー、と、基本的にその、繰り返し処理の中でどんどんオブジェクトサイズが膨らむような書き方っていうのは、えっ、ー、と、禁止されています。例えば、えっ、ー、と、 A と B を連結させて、もう一回 A っていうオブジェクトを作るとか R バインド、Rbind, Cbind みたいな風にえっに、何かと何かを合体させて大きくするみたいなコードは推奨されていなくて、最初からなるべくその最終的にできるオブジェクトのサイズをえと先読みして作っておいて、その中にえと代入していくっていう書き方が良いとされています。あと、えっと、一から 始まるべく、メンバーのベクトルは、よく1コロン、でレングるなんとかって書いちゃうんですけど、これはなんかセックレンとか、セックアロングみたいな関数で書く必要があるみたいです。理由としては、こういうホゲっていうベクトルが、えっと、存在しなかった時にも、なんか、こっちがたまたま動いちゃう時があったりとかするみたいで、 あとは、えっ、ー、と、アール全般、そう言われてる話なんですけど、方文を書くと遅いです。なので、えっ、ー、と、まあ、アプライファミリーを使うか、もしくは、まあ、タイディーバースとかを使って、えっ、ー、と、書いた方が、まあ、多分よくてで。ちなみに、バイオコンダクターは S アプライが嫌いで、えっ、ー、と、S アプライっていうのは、なんか出、出力オブジェクトが、 ですなんか、デクトルになのか行列なのか読めなかったりとかして、あリストになったりもするんですね。なんか、出てくるものの形によって、なんか、出力オブジェクトが結構、簡単に切り替わったりするので、そうすると動作が読めなくなったりとかするので、えっ、ー、と、エデアプライか、高速なアプライ関数である V アプライを使うということが推奨されています。 あとは、えっ、ー、と、メディスにはトークしておくっていうのと、あと、ビネットっていうのがまあ、ドキュメントなんですけど、その中に、えっ、ー、と、コードを入力していくるんですけど、その、そこに書いたコードはほとんどは実行されるべき、というふうにしています。で、エラーに対応しないパッケージはどんどん廃止していくっていう、結構厳しいことを言っていて、えー、あとは、 えっ、ー、と、なんかシングルセルのパッケージはシングルセルエクスペリメントを入力にする必要があるし、GSEA だったら GSEA ベースっていうものを使う必要があるしっていうふうになんか、各オミックスのデータごとに、なんかバイオコンダクターが事前にクラスを定義しているので、まあ、それをクラスを継承してコードを書いていく必要があります。まあ、こういった話は、まあ、ディベロッパー向け情報として、こういう、えー マテリアルがすでにいっぱいあるので、ここを読んでいくとわかると思います。はい。で、えー、最後ですが。で、Ard のパッケージは、なので、GitHub において使うっていう場合もあれば、C 欄に登録して使っても ら, ってもらうというのもあれば、イオコンダクターに登録して使ってもらうとのもあって、GitHub に置いた場合は、えー、リモートパッケージをインストールで GitHub で、えー、インストールできるし、C ンだったらインストールパッケージで インストールできるし、えー、バイオコンダクターだったら、b i o シ c マネージャーのインストール関数でインストールすることができます。で、まあ、ユーザーとしてはまあ変わらないんですけど、で、開発者としてはどこに登録すべきかっていうことで、でまあ、まずは GitHub にコードを置くっていうのがまず大前提だとは思います。ただし、それだけではまあ不十分で、まあ、ここで、これだとまだノラーパッケージ状態なので、 えっ、ー、と、実際にこれが動くコードになっているのかもよくわからない。ので、まあ、この GitHub だけで運用するにしても、えー、何かしらテストを設けて、それが少なくともどっかの環境では動いたということを示す必要があると思います。で、そういう、そのためには、ま、継続的インテグレーションで、まあ、GitHub Actions とか、c i r c u s CI とか Travis CI とかそういうところで、えーまあ 自分のローカルマシン以外の環境で少なくとも動いてますっていうのを示してなんかバッチを貼っとくみたいなことは採点すべきだと思います。で、ランとかバイオコンダクターにまあ必要に応じて移行すればいいと思っていて、シーランはもう簡単にできると思います。バイオコンダクターは今日説明したようにちょっと面倒くさいところがある。ただまあなんか、その分そのレビューを通過したものは、それはなりに まあ、クオリティが高いコードだと思うので、そこはまあ、えっ、ー、と、結構アピールしていいと思います。でまあ、あとめんどくさいこととしては、他のパッケージと足並みを揃える必要があって、その傾向は特にバイオコンダクターはそうで、えっ、ー、と、あ、そもそもバイオコン、バイオコンダクターのコンダクターってなんか、指揮者とかだ意味だと思うんですよね。で、こういう音符の文字、音符がここに書かれたりしてるし、 バイオコンダクターの論文ってなんかタイトルがオーケストレーションなんとかみたいな感じになっていて基本的にそのユーザーがまあこういろんなパッケージをすぐ試せるようにしたいというのでまあパッケージ間の連携みたいなのをすごく重んじているところがあるのでそこのなんかノリについていかないといけないというのがあると思います。 登録されて嬉しいこととしては、えっ、ー、と、バイオコンテナーズっていうコミュニティが、バイオコンダクターに置かれたパッケージを勝手にどっかコンテナ化してくれるので、えっ、ー、と、まあ、コンテナを使って自分のパッケージを使うっていうのは、えっ、ー、と、自分がそういうことを、そういう作業しなくても勝手にやってくれるので、えっ、ー、と、助かるっていうのがあります。っていうのが、まあ、 GitHub, c ーランバイオコ c ナクター の, の雰囲気ですかね。なんでまあ、どこに置くにしても、まあ、動作確認は最低限すべきだと僕は思っていて、動かない行動に価値はないんですけど、その動作保証とか、そのブランディングの部分っていうのは、誰がどのレベルまで行うかっていう話で、この3つは選ぶのかなっていう気がします。でまあ、どのコミュニティも別に科学的なレビューではなくて、 えっ、ー、と、あくまで行動の書き方を見ているだけです。でまあ、その中身については、レ、まあ、ビューはまあ論文で行われるべき話だと思います。はい、以上でございます。2、3いいですかあ、そうそう。あ、そこのページ、あ、今のページで、なんかあの、マップってはいいんですか使って。このアプライ系として。 ああ、問題ないんじゃないですか。あれ出力は、マップって、僕 L アプライとかあんま使わないんですけど、マップが L アプライに近い感じですよね。Okay、リストで出てくるああ、多分そうですね。あまり僕はマップ使わないんですけど。<笑>逆に。そうです。 あと、あと、あと、その、なんかあの、ギットバイオコンダクターの Git の、なんかデ d あのブランチ分けて投稿するときに、そもそもなんですけど、なんか、アップストリームっていうのは何なんですかね。あ、これ、そうですよね。あ、はい。その時にあるやつですね。はい、はい。うん、あんまり分かってないです僕もあの、<笑> ドキュメントの通りに書いてるだけなんで。ああ。B、B でリリースを入れたらいい。あ、リリースじゃなくて。この、ディビルアっていうのはどっちになるんですか。その。これだと。リリース版の方に。アップデートされちゃう。リリース版がアップデートされちゃうってとですか。そうですね。 であのディベロッパー版の場合、何も考えなくてよくて、あのシンプルパッケージベーダーのときと全く同じ作業なんですけど、リリース版にもその修正を反映させたいとなった場合、いろいろオプションを書かないといけないっていう感じですありがとうございます。 まあ、質問あれの先ほどのなんかさまざまな環境でこうあのテストするっていう話の中に出てきたあの CI という一応自分でも調べてみたんですけど今、はい、このコンティニュアスインテグレーターでいいんでしょうかね インテグレーション。コンティニュアスインテグレーション。そ う, そうですねこれ。継続的インテグレーションですね。こ れ, これを利用するといろんな環境でテストしたりできるんでしょうかちょっと僕全然知らなくて、これはどういうふうに使えばいいんだろう な, なんかあ、まあ、なんかクラウドで Windows マシンとか Mac マ, マシンとかがすでに用意されていて、そこで、えっ、ー、と、 コードが、えっ、ー、と、実行されて、うまく動いたかっていうのを、なんか、バッチで、えっ、ー、と、g ットのページに埋め込むことができるみたいな。へぇですね、えー。わお、そんな便 利, 便利なものが。そうですね。結構自分の環境はもう作り込んじゃってて、自分が把握してないけど、無意識のうちにインストールした、はいはい ものによってなんか動作してるけど、まっさらな状態で、その自分が作ったパッケージ、もう一回動作確認したときに動かないっていうのが多々あるので、そういう綺麗な環境で、一回動かすっていうのが大事ですね。GitLab CI ってやつでいいんですよね。GitLab を CI? なんか有名投稿としては GitHub アクションズとかあ、別のもあるんだ。まあ、なんかいっぱいありますね。ジ、うん、ェンキンズとか、えっ、ー、と、トラビスとか、サークル CI とか。まあ、ただ C ンとかバイオコンダクターは、まあ、動作確認をそこでやってくれるのでお、自分でもやらなくてもいいかもしれないですけど。なるほど。まあ、GitHub だけでやる。 通すんであれば、最低限、とさが確認はした方がいいと思います。うんありがとうございます。すごい勉強になりました、はいはいあ。質問いいでしょうかどうぞ。 バイオコンダクター側の環境だけでエラーを切ることもあるみたいなことを言ってたじゃないですか。なんか今後、なんかバイオコンダクターと何だろう開発者で同じ環境を作るみたいなそういう方針とかって出されてないんですか。なんかクラウド上の行動、この前の行動者みたいな感じのを使っていこうみたいなそういう方向とかは別に特に行ってないですか 一、まあ、回それ問い合わせたことあるんですけど、えー、実現はしてないですね。うん、まあ、向こうがどうやってんのかわかんないですけど、あらゆるあるパッケージがインストールされたマシンみたいなのを作ってて、そこでさらに自分が作ったパッケージが実行されるみたいなことが起きてるんですけど、まあ、その、 環境をどうやって作ってるのか部分があんまり明かされてないというか。この辺もまあドッカーとかで仮想的にできるといいんですけどな、なんならその環境を作った手順、レシピを公開してくれればこっちでも同じ環境が作れるから、まあ、そういうことができればいいんですけど、えっ、ー、と、まあ、いかんせんその 何, 何千ものパッケージをインストールする手順なので、少なくともどっかじゃないっていうのかって。どっかはまあ基本的に小規模にツ、えールをコンテナ化していくものなので、そんな何千 何, 何万とかツール入れたらもう数百ギガバイトとかテラとかいっちゃうと思うんで、 あんまりどっかには向かないですよね。だから、うん、今の技術でそこら辺どうやってやればいいのかはよくわかんないっていうのも、まあテーマ少なくともどっかじゃないとは言われましたコ、ね、ミありがとうございます。